はい。皆さん、こんにちは。はい。じゃあね、N4 の練習問題、文法24番ですね。はい。じゃあ、今日も見ていきましょう。はい。1番、ちょっとこの味は、うん、えー、濃すぎるよ。はい。2番ですね。はい。ね。なんか、料理を作ってね。料理食べてるんですね。はい。まず、味が、濃い。ね。濃いという言葉がありますね。濃いね。えー 濃いですね。うん、え濃いえ。味が強い、ねえー。反対の言葉は何ですか反対の言葉は薄いですよね。はい、薄い。ね、ちょっと塩が少ない。ねはい、で、す、えー、ぎるは、うん、そのすぎるはちょっとオーバーしているということですね。はいえー、ですからね、ね、えー ね、ちょっとこう、塩が多い、多すぎる、うん、ということですけれども、はい、えー、いい形容詞のときは、ね、意を取りますね。意を取ってすぎる、濃すぎる。ね。ですから2番です。ね、例えば服、服を買うときね、服を買って、ね。例えば、ああ、私は M サイズですけど、ね、えー、ちょっと L サイズの服を買いました。そして、来ました。あちょっとこれは、 ね。大きすぎるよ。大きすぎる。うん。とか、ね。小さすぎる。ね。意をとって、す、えー、ぎるをつけますね。はい。だから1番です。はい。はい。じゃあ次行きましょう。2番。はい。スポーツは、ルールを、うん。はい。番ですね。守らなければなりません。ね。えー、ルールを守るですね。守るの内形が守らない。 ね、えー、まあ、これ全部似ていますけど、守らないではなりません。あ、変ですね。えー、守らないはなりません。こんな表現はありません。まあ、二、あとね、えー、守らないとなりません。これもちょっと似ていますけどね。まあ、他には、守らなけ、守らないとだったら、いけませんだったら、これは言いますね。守らないといけません。 とか、守らなければいけません。これは言いますけど、まあ、この場合は1番だけ。はい。はい、じゃあ次。はい、3番。富士山より、キリマンジャロの、キリマンジャロはどこアフリカですかね。う、え、ん、ー。の、富士山ってね、日本で一番高い山ね。はい。キリマンジャロの、はい、方が高いです。ね。はい。えっ、ー、と、これね、A と B をね、比べるときですね。何々。 ちょっと待ってくださいね。はい。何々より、何々方が、何々。こういう表現をね、使いますよね。これ。うん。ね。えー、例えば、えー、なんでしょう。ナイル側、あ、うん、アマゾン側より、ね。えー、ナイル側の方が、長いです。多分。そうですかうん。 多分です、私は中学生の時に習ったのはそうですね。はいねえー、東京より札幌の方が寒いです、ねえー。のがのを忘れないでくださいね。はい、何かこう比べるときは何々より何々の方が。ねはいえー、4番、はいえー。何ですか休みの日は洗濯とかね。ね、はい 掃除をします。ね。ね。これは、まあ、ね。休みの日に洗濯もしますし、掃除もしますし、ね。その、ね。例を出す表現ですけども、多分ね、タリにする人もいるんじゃないかなと思いますけど、タリの時は、ね。タリを使うならですね、洗濯をしたりになりますよね。洗濯をしたり。ね。で、ここは、洗濯。これは名詞になっていますから、 名詞だったら、とかですよね。例えば、ああ名詞で使いますよね。例えば、えー、どんな果物好きですかうん。そうですね。私はみかんかな。みかんとか、ね、みかんとか、りんごとか、ね、好きですね。うん、ここではたりは使いませんよね。えー、名詞の前は、ああ名詞の後は、とか、ね、使いますね。はい。 じゃあ、最後5番。すみませんが、隣に、えー、座ってもいいですかね。あはい、そうですね。まあ、これは、ね、何々手もいいですかね。電車とか。ね、まあ。電車とかですね。電車隣に一つだけ席が空いています。ね。手もいいです。座ってもいいですかね。えー、まあ、手形ですね。手形プラスもいいですかね。はい。 はい。えー、じゃあ、今日はここまでですね。はい。じゃあ、お疲れ様でした。